「い, いつだって」 にも程がありますマッハキック変身<スープ><スープ>、ま、はあ。 あれロングラックなんだお前寝ぼけて俺の部屋まで来たのかしっかりしろよお前<笑>最強兵器の星サイバトロン訓練宇宙船ガンホーはグリーン連星アラキデにアンゴルモアカプセルの反応を確認し駆けつけた緑がいっぱいでいい星じゃないですか 星には知的生命体は全く存在していないわ無人の惑星ってわけかいそんなに悪い環境とも思えないかな見てこれ地上の様子なんだけど昔は住民がいて文明もあったんだでもみんな兵器みたいなんだな隣の惑星同士で戦争か そして最後の一人まで戦い続けて絶滅ししまった嫌だね戦争ってやつはあなたが言うセリフとは思えませんねえロングラック早速降下班を編成してくれ分かりましたビッグコンボイそうですねあの地形なら僕とお前と俺だけで十分だえっ降下班は最小人数にした方がいいあの惑星の住民が絶滅した原因がまだ何かはっきり分かったわけじゃないんだぞロングラック な、なるほどロングラック、変身行くぞ、ロングラック何度言ったらわかるんですか副官は僕なんですよ命令するのは僕です命令じゃねえ、掛け声だよ、掛け声本当に二人だけで大丈夫かはい自分はビッグコンボイのためなら、いつでも死ぬ覚悟はできています ぼ、ぼクだって無理しなくてもいいんだぜロングラック本当なら百戦錬磨のこの俺だけで十分なんだそこまで言うなら一つあなたに僕の本当の実力をお見せしようじゃありませんかへえー、実力ねトランスポーター射 出, 出します寝言は寝てる時に言うもんだぜ あなたの方こそ、いびきと態度とほら話は控えめにしてほしいですねいびきだって俺がいついびきをかいた毎晩ですよ、毎晩そのはずねあるんですないあるないあ る, あるないどうやら無事到着したな アンゴルモアカプセルの反応はこっちですこのまままっすぐ行けばいいよし今のうちにガンホーと連絡を取っておこうこちらマハキックガンホー応答せよどうしました妨害電波が出されている何ですってどうやらこの星に住人はいないが兵器のシステムはまだ動いているようだなまさかこいつは気をつけたほうがいいぞ油断するなよ それはこっちのセリフですマッハティッ ク, 転, 身ク転進ゴムラク変身。あの中ですあの塔の中にアンゴルマーカプセルがあるようですそうかビッグコンボイと連絡が取れない以上急がないと待ちな何か嫌な予感がするぜどうしたんですもうおじけづいたんですか様子がおかしいんだよ 何がです気がつかないかあそこは2つの惑星の中心地になる戦争中なら重要な拠点になっただろうきっと強力な防御システムがあるはずだそんなこと考えられませんね誰もいなくなった基地をどうやって守るっていうんですほらおいでなったやっぱり誰か言うのか違う違うあれは自動攻撃システムの兵器だじ自動攻撃システム 相手が機械じゃ説得しても無駄ってことだ な, なダブルミサイルなんだ意外と開けないやつだな<笑>また来たぞなーに恐れることはありませんよダブルミサイル何<笑>ですってああ ャー助かりましたしかしダブルミサイルがあんなに簡単にかわされるなんてあの UFO 野郎お前のミサイルの特性をつかんでいたみたいだなそんなまさかだといいんだがなま何にしろあの UFO 野郎はさっきより手ごわくなっていたことは確かだじゃあどうすればいいんです他の武器で対応するしかねえだろうな 他の武器って…どうやら嫌な予感が当たったらしいぜこんなことなら効果班の数をもっと増やしておくべきでしたねその通りだすまん俺の判断ミスだえっマッハキックその頃、デストロン宇宙戦艦「ダイナソア」では惑星荒キデを別方向からサーチしていた自己学習型の無人兵器だぞ そうそう、戦えば戦うほど頭が良くなっていく最終兵器よ。破壊されるたびに、そのデータが中央に転送されて、改良されたニュータイプがすぐに作り出されるの。それで、究極まで進化した兵器が、あの惑星の住民を絶滅させたというのか。そういうこと。愚かな。早いとこ、アンゴルマーカプセルを取りに行かないとまずい。サイバトロンのやつらが自動兵器をどんどん強く し, てしまう。だが。<笑> このまま放っておけばサイバトロンのやつらは全滅だそれからゆっくり対策を考えて確実にカプセルを手に入れた方がいい、うん、それでその対策とやらはそれはまあこれからリーナビその兵器を管理するメインコンピューターはどこにあるんだねここよちなみに私のことはドロシーちゃんと呼んでねアンゴルモアカプセルがある場所と同じか アルカディス何を考えているのだ私がもしあの兵器と向き合ったとしたら戦わずにまずは逃げますね逃げて逃げて逃げまくって隙を見てメインコンピューターを破壊するのが一番なるほどそいつはいい敵を前にして逃げるなどとは臆病千番でも他に方法はない 問題はサイバトロンの中にもこれに気づくやつが少なくとも2人はいるということですね1人はビッグコンボイもう1人はマッハキック百戦錬磨のあいつならおそらく気づくでしょうねうわあ！マッハキック戦うべきですなぜ逃げるんです長生きしたいからさでもあなたはさっきビッグコンボイのためならいつでも死ねるって あんな無人の UFO 野郎に殺されたら無駄気にもいいとこだぜ少しは命の使い方と頭の使い方を考えろな何でって立ち止まるなロンガックうわ危ねえテールウィップた助かりましたマッハキック礼なんかいらねえよそれよりおめえの命をくれよ予備としてキープしとくからさはあ 冗談だよ冗談さて次の新製品が現れる前にアンゴルモアカプセルを手に入れるとしようぜははいまだロングラック達と連絡は取れないかまだですビッグコンボイオレ達も行こうきっとあいつらやられちまったんだ誰にあの星には誰もいねえんだぞそんなことわかんねえよわかんねえけど現に妨害電波は出されてんだぜ なんか罠があっても不思議じゃねえだろ。それともデストロンが先回りしていたのかも。うんうん、それはありえるんだな。どっちにしても俺たちも行くべきだぜ。ビッグコンボイ。よし全員シーガルに乗り込め、荒木でに行くぞ。やりな。 アンルマーカプセルはこの塔の最上階です時間がない飛ぶぞ今度は団体さんですかハンドタガー もう一度 そ, そんなあれそういえばマハキックはどこですマハキック に溶かされてしまう、はあ、おいマッハキックどこ行ってたんですこっちこっちいったいいつの間にいいからさっさと来いこれでしばらくは新製品は追ってこない行くぞ行くぞって僕がどんな目にあったと思ってんですんマッハキックもしかして僕をおとりにしませんでした気のせいだよ気のせい たとえそうだったとしても結果オーライだろんハハハハおとりにしたんだおとりにしたんだおとりにしたんだどうしたロングラックおいていくぞもう絶対マッハキックの言うことなんか信じるもんか<音声>あっあそこにアンモルモアカプセルだ<音声>よーしちょい待ち えさっきからそればっかりですねまあな自分のことを百戦錬磨とか言ってましたけど本当はずっと逃げ回っていたから生き残れたんじゃないんですかかもしれねえなけどな生き残るためには頭も使わなきゃな見てなで電磁バリア油断大敵ってやつだぜ あのメインコンピューターはなかなか大した代物だ他の武器はこれしかでも一体どうするつもりなんですあのコンピューターのメインスイッチを破壊するんだしっかり狙えよいえそうではなくてあなたはどうするつもりなんですかこうするつもりだようわー 早くしろむちゃくちゃですよちっとも頭を使ってないいいから早く撃てよ了解スパイショットよしバッター大丈夫ですかああなんとかなアンモルマカプセル今のうちに手に入れようさすが殿 マハキックストラーダ隊長元気だったかマハキックストラーダ隊長生きてらしたんですか誰です俺が所属していたサラブレッド部隊の隊長だえ全滅したんじゃなかったんですかそうだ全滅したしかし私とマハキックは生き残ったんだストラーダ隊長なぜこんなところに お前をを待っていたんだ俺のことをああ私と一緒に新しいサラブレッド部隊を作るんだりょ了解待ってくださいマハキクあなたは現在ビッグコンボイ部隊に所属しているんですよまあそう固いこと言うなよビッグコンボイはこのことを知っているんですか君たちの戦艦には連絡しておいた何も心配することはないちょっと待った ガンホーは戦艦ではなく訓練戦ですよサイバトロンの隊長ならそのくらい知っているはずですまさか危ねいホログラムマッハキックらしくもないですね少しは頭を使ったらどうですクソ<笑>よりにもよってストラーダ隊長を使いやがってでも このコンピューター、いつの間に僕たちの意識をサーチしたんだろう俺がプログラムしたんだよマッハキックのデータをねアルカです。てめえやることが汚えぞ惜しかったよ、もう少しで君たちを地獄まで案内できたのにしかしまあ、どうせここで死ぬんだからよしとするか冗談じゃない貴様逃がさんぞいやいや、逃げさせてもらうよ 君たちはここで最強の攻撃システムといつまでも戦い続けたまえフウンダショットな<笑>助けたわけじゃないよこれで君たちはますます厄介な立場になったってわけ<笑>さあドロシーちゃん 私を転送してくれたまえいいわよちょっと待てよアルカディスアングロワーカプセルはどうするんだそんなこと決まってるじゃないかスリング最強のデストロン兵士である君が回収するんだいくらおだてられてもこいつはできない相談だぜディーナビー俺も転送しろ誰がディーナビーよわ、い悪 い, 悪いえっと今日はなんて呼べばいいんだっけドロシー わかったドロシーちゃんお願いしますしかたないわねどうしますあいつらまたパワーアップしてますよ方法は一つ俺が奴らを引きつけている間にアンゴルモアカプセルを取りに行くんだ冗談でしょこれはマジだアンゴルモアカプセルを手に入れたらそのまま逃げるんだ頼むぜロングラック副官副官 俺はすでに2つもミスをししまった1つは効果班の人数もう1つはさっきのストラーダ隊長だこのままじゃビッグコンボイに合わせる顔がねえんだよマッハキックアンドルモアカプセルを回収したらすぐ戻りますそれまで持ちこたえてくださいああせいぜい頑張るよえもう僕の武器は何も残っていないヤあ うわ っ, う, わっうんぐっマッハテック頑張って僕も頑張る行けロングラックほらほらほらお前 ら, お ら, おだ こ, らこっちだこっちよしあいつをもう一回ぶっ壊せばテイル・トマホークなんてこったメインコンピューター自体も学習して強化されるのかよまずいぞ 攻撃を受けすぎて重力制御装置の調子が変だでももう少しだこのまま行くしかないうわまた来た最強の防御システムと最強の攻撃システムか本当に強いのはどっちかな、えー、うわっ やりましたよアンゴルマカプセルを回収しましたよくやったロングラックだが喜んでばかりはいられないぞコンピューターの自動修復装置がすぐに作動するえ早く逃げなきゃお前一人で行け頭の使い方を考えろと言っただろういいえあなたの言うことはもう聞きません一人でカッコつけないでくださいよ俺たちの任務はカプセルの回収だ任務の遂行が 戦士の第一の義務だあなたを連れて帰ることも副官としての義務です副官だなんてチートばかりおだてすぎたかな<笑>まずいなこんなに早く回復するとは大丈夫か二人ともビッグカンバイなんとか間に合ってくれた よくやったな二人ともはっ以上だ今回の作戦は二人の協力なしでは成功しなかっただろう互いに相手を認め合うことができれば最強の力となるのだイエーー<笑>こんな分かりきったことをわざわざ実に私らしくないことを言ってしまったおあ。 いくら相手を認めろと言ってもこのいびきは認められませんよ。 今日の、D、ナビは美しくない美しいわメイキャップに1時間はかけたんだからそうじゃないみんなをめちゃくちゃなところに転送してるじゃないか私のせいじゃないわ誰かさんの罠なんじゃないなんだってデストロンの中に裏切り者がいるっていうのか超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第17話「困った D ナビ」をお楽しみさあカトリーヌとお呼び